ハイドうもマリサだぜハイドうも霊ームです今回は拳で抵抗していきますよ説明よろハイドうも霊ームです今回は拳で抵抗していきますよこいつダメだドラクエの NPC になってるつうことでね今回もマインプレックスやっていきます急に戻すな個人情報全部予想こわ前置き長いと視聴率すぐ下がるのでカットカットの理由がひどすぎるということででかく説明のゴーなー今回は何をやるんだサムネイル見ればわかるんじゃないかわら、殴るよこア簡単に言うと拳で抵抗したいじゃないですか ちょっと何言ってるかわからない理解能力ごま油以かですねわらぁ地ぞだから簡単に言いますと拳で抵抗するってことすなわち拳で抵抗するってことなんですよ猿でも理解できるように言いますと拳縛りですね猿に人間の断りを押し付けるなごめってちなみに今向かっている場所はビーコンと言って占拠することで拠点に湧く資材が増えますそういえば OP 流してないので流しますね どうも霊夢です先ほどから数分が経過し初戦闘が起きようとしていますかかってこいやもちろん俺らは抵抗するね拳物で。 なんか倒せてわろた今倒したやつにも家族がいたんだよななんで後味悪くしたちなみになんだがこの縛りではツルハシは使っていいのか黒曜石を素手で壊そうとして殺された試合見ますなんかすまん敵発見殲滅しますお前はされる側だろうなろ二ね？長いんで二倍速このマップのビーコン島は広いから戦闘が長くなりがちなんだぜ木の剣って結構強いんですねということで逃げますかいつもの困ったら逃げろって日本兵から教わったんだ私絶対言わねえだろうおっとついフォントが乱れてしまった何その現象普通に怖そんなこと話してたら味方と合流できましたねその後は味方 あとボボボボココココにににししてあげましたお前もボコボコにされればいいのにななひどくねなんか敵追ってくさこいつする箸持ってきてないやんけ<笑>敵逃げ出したぞもちろん追いかけるよ逃げる敵は死ぬまで追いかけろってポタポタ焼きにも書いてあるバイレイム一度でいいから亀田製菓ホーム部に殴られてそんなことさせたことかーこいつゴミだなー現在青の敵が我らの拠点に進行中しかも鉄フルだそうですいつもなら二割くらいで勝てるんだけどなー勝率ゴミでくさそれ悪口だろ ち, ちなみにこの企画で剣を勝ったらどうなるんだ自らの命を絶ちますと リスポーンしたら敵が湧いてますね。画質悪すぎだろ。ここ縛り忘れてツルハシで殴ってますね。何やってんだよ、トロツキー暗殺じゃねえか。 なんか知らないうちにする橋でやっちゃいました。霊夢が勝つことってあるんだな。その段階での疑問なのひどくねてか敵いるじゃんアゼルバイジャン。つまんないから処刑ね。ごめんて、エメラルドあげるから許して。絶対許しきなってないた。絶対殺しきではろた。笑ってんせねえよ、誰か助けて。強そうな装備のやつきたから逃げるか。そういえばもうそろそろ梅雨に入りますね。そうだな。今日は素敵な日だ。うん。花が咲いている小鳥たちもサえずっている。うん。こんな日にお前みたいなやつは。地獄の豪華に燃えてもらうぜ。お前何言ってんの頭おかしいんかそうだよ。ょっと。 今なので中央に遊びに来ましたその間も敵は着々と力をつけてるぜおっと敵がいらっしゃい上がりましたねもっと丁寧な言葉を使いアホ日本語書き税後はあのあと数分間追いかけてましたその映像は見どころないから全部カットしたけど悲壮感すごあらぶち殺すぞそんなこと話してたら敵を追い詰めることができましたねここ緑陣地だからね追い詰められてるのはお前だよ見どころないので倍速よ話しかけてきてんじゃねえちなみにこのリカツルるシで戦ってる時点で崩壊してるんですよねなので次回もこの縛りありますすいませんほらお前も謝れよ絶対嫌だ ツルハシは捨てておきますね。ぼ、暴力反対。拠点に戻ってまいりました。霊夢ムさん天才ですからここで神プレイします。砂糖になりそう。 アイテム残ってるんですけどねつまんないなぁ。味方が中央行くらしいのでついていこうかと思います。なんでも人の言う通りにしてるといつか自分を失うぜ。あんまりさ い, いこと言ってる。私も対抗していいことよ。犬も歩けば棒に当たる馬の耳にも念仏。言ってることが小学生。失礼な私は小学生以下だわお前はそれでいいのか。そんな話してたら味方が二人もいるじゃないか。お前ら防衛はどうした黙ってろ。口臭いんじゃ そんなこと言う奴らには緑の強い敵をプレゼントしてあげます。ふざけんな。やることやったし逃げるか。てか味方拠点にいたんだね。なんか敵向かってきてるらしいぞ。マジかよ急いで戦闘 血の果てまで追いかけろ天皇聖火万歳味方の言ってることだいぶ暴力的だなということで最後の一撃いただきますねやるやんこう見えても東大卒なので笑ら東大日本語って難しいねアウカット食だよ準備できたので中声ミスったわ準備できたので中央行きます今編集面の小言聞こえたぞなんだあいつめちゃくちゃ高く建築してるな一人だけフォートナイトしてないあれおいやめろ特に何もなかったのでカットさせていただきました今は何やってるんださっきフォートナイトしてたやつを地面に叩き落としてやろうかと思いましてね勝てそうなのかはっはっは 無理ロタひどくねブロック置いてるだけなので倍速みんな知ってたブドウ液庫に含まれてる糖分はブドウ液庫と同じなんだよ次こういう編集したら爪剥がすからねこわ。ということで青の敵がいるで現れたなザコめザコに謝れ去るとんでもない切れ方されたツルハシ VS 剣はどちらが勝つのかー剣でしたし さあということで絶賛逃走中果たして霊夢ムは逃げ切れました生命力ゴキブリですさこっちは死ぬ気で逃げてたねやぞふざけんなと装備っと揃えたので青を潰しに行きます味方は青の拠点で殴り合ってるらしいです味方強すぎじゃねえただそろそろ限界だのことだから優秀な私が来ているわけですね優秀とはそんな話してたら青陣地に到着その後はケーキ食べて敵探してたら終わりましたやっぱり私が優秀だからですね優秀とはほんじゃここらで終わりにしますか皆様ご視聴ありがとうございました最後におまけもあるから見てほしいのぜ Back, back, back from the dead. <laughs> Be gone.